こんにちは、G、です今回はマルウェアから身を守るというお話9月末に悪意あるマルウェアのニュースが流れましたヨーロッパを中心にカオスというマルウェアが拡大しているそうですカオスがまずいのはインテル系だけでなく ARMMIPS など 複数のアーキテクチャ対応をしていることです。これ以外にもこのところ Linux をターゲットとしたマルウェアが急増しています。例えば画面のような名称のマルウェアです。今回のカオスではコードに中国語が含まれているそうです。なので報復としてしばらく肉まんは食べません。 Linux はマーケットシェアが小さいのになぜターゲットになるのかサーバーや組み込み系など連続運転している用途が多いためではないでしょうかラズパイの場合マルウェアに感染したとしても SD や SSD を焼き直せば修復できるわけですが DDoS 攻撃の踏み台にされる可能性があるので 予防に越したことはありません。Linux で利用可能なオープンソースのアンチウイルスソフトがあります。c l a m a v というソフトです。c l a m a v はトロイの木馬、ウイルス、マルウェア、その他の悪意ある脅威を検出するためのオープンソースのアンチウイルスエンジンです。 無料で利用できますが現在はシスコが権利所有しているはずです画面の URL で詳しい情報が得られますまた画面の URL には日本語サイトもあるんですがかなり古い情報です 未検証ですが 3GB 以上のモデル推奨とありましたので c ラ a m a b の動作環境は p i 4 4GB 以上または p i 4 0 0と考えるべきですまた SD や SSD の空き容量は 3GB 以上必要ですではディストロごとにインストール手順をご紹介します 初めはマンジャロにインストールしますソフトウェアの追加と削除でクラム AV を検索してインストールしますまずターミナルから画面のようにタイプしてデータベースを更新します ウイルスデータベースを最新の状態にするわけです次に画面のようにタイプしてサービスを開始しますクラム AB とデータベース更新がバックグラウンド動作されますインストールは以上です画面のようにタイプしてステータスを確認します 動作しているようですね続いて管理を行うため GUI アプリをインストールしますソフトウェアの追加と削除で c r a m t k を検索してインストールします c r a m t k のインターフェースは こんな感じ。スケジュールではウイルススキャンやデータベース更新の時間管理が行えますフォルダースキャンを試してみましょう OS 側にはあまりファイルがないので外部 USB の動画フォルダーを指定してみます早送りしますが USB 内の75個のファイルスキャン時間は92秒でしたまあこんな感じなら使えるんじゃないでしょうか今度は UbuntuMate にインストールしてみます Mate のバージョンは2 2 0 4 j a m m y j e ー y f i s h です導入は ターミナルでの操作になります。シナプティックパッケージマネージャーでも見つかりますがうまくインストールできませんでしたターミナルで画面のようにタイプ続いて画面のようにデータベースを更新します ステータスを確認します動作しているようですね画面のように GUI アプリ「クラム t k をインストールします。 クラム TK を開いてみましょう外観機能ともマンジャロ版と変わりませんので同じ条件ということで外部 USB をスキャンしてみます USB 内の75個のファイルスキャン時間は98秒でした マンジャロと同じくらいですねラズパイ OS へのインストールは MATE と同じ要領ですターミナルで画面のようにタイプ次にデータベースを更新します 画面のようにステータスを確認します。あれデーモンが動いてないようなので、画面のように有効化します。最後に GUI アプリをインストールします。 アプリは全く同じなので同一条件でスキャンを試します USB 内の75個のファイルスキャン時間は107秒でした一般的なアンチウイルスソフトはリアルタイムにスキャンしますメール受信時や ウェブアクセスの際異変が発生した時点で通知されますクラム AV はオンデマンドで動作するアンチウイルスです要はスキャンするまで感染しているかわからないその代わり常時動いてないので CPU 負荷が小さいクラム AV でもオンアクセスと呼ばれる リアルタイム動作するモード設定はあります。でも少なくともアーチは不安定要素があるので推奨しないとしています。CPU キャパに余裕のないラズパイはオンデマンドでも仕方ないかなと思います。近い将来リアルタイムスキャンが標準になるよう期待ですね。 クラム TK アプリで感染が分かっても駆除ができない不具合があります日本語つまりマルチバイトが原因で対策が公開されています日時を英語ロケールにすると解決するそうですターミナルで画面のようにタイプ 画面のようにセットロケールを検索して下に一行追記しますこの修正はマンジャロウブンツマテラズベリーパイ OS 共通ですまとめですラズパイだとパスワードやセキュリティが強固じゃない方も 多いいと思いますクラム AV の運用では手動でこまめにスキャンするしかありません。面倒といえばその通りです。踏み台にされないようアンチウイルスについて考える機会になれば幸いです。ご覧いただきありがとうございました。 お彼岸にお墓の掃除に行きました市営墓地で我が家のお墓の隣に奥さんの家のお墓があります掃除は2基一緒にできるんですが両家のお墓に段差があるんです境部分を掃除中置物に足を引っ掛けてこけてしまいました 両手がふさがってたので顔面強打支えようとした右手はあちこち出血してしまいました手当てしてからお仏壇にお供えに行きました義母に怪我のことをお父さんに叱られましたと笑い飛ばすと「ごめんなさい」 お父さんは元気だから。あれれではまた次回。